皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月16日、おかげさまで、モーモンバザーのオーブ販売の在庫がなくなりました。お買い上げありがとうございます。在庫は順次追加していますが、1日に追加できる量はこんな感じなので、あまり期待しないでください。またのお越しをお待ちしております。 今日からいよいよ、第24回バトルグランプリが始まりました。しかも、今回はなんと、6人対6人の特別ルールです。普段より多い人数なので、大波乱必至です。一人当たりの責任は小さくなりますが、それはつまり、強い人が一人いたところで、戦況は変わらないということでもあります。とりあえず一試合戦ってみましたが、やはり何が起きているのかわからないまま終わってしまいました。 そして前々から言っている通り名前の色が赤と青で私には全く見分けられないので後で提案広場に突撃します1試合やれば誰でも虹の錬金石15個がもらえますので1試合だけでもやるのをおすすめします報酬的には虹の錬金石さえ取れば十分な感じですが6人対6人のバトルをもうちょっとだけ試してみようと思いますというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょう